日常演武の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらローソンのケーキ3種類を食べたいと思いますまず濃厚卵ケーキいちごレアチーズケーキ紅芋のタルトイタリアグリのモンブランうーんまあケーキといってもいわゆるあなたがケーキと聞いて想像するであろう形はこのイタリアグリとモンブランだけですが他2つもですではまず こちらのいちごレアチーズからいただきます。うん、どんな商品なのかな。ねえ。あ、こういうカップに入っているタイプですね。うん、カップも結構白くて可愛いから。紅白で縁起もいいです。では。お。あ、なんか昔ローソンでこういうチーズケーキあったけど、それとはまた違うのかな。ではいただきます。 チャンネル登録よろしくお願いします<笑>今年もこの季節が来たわね私もお祝いしてあげるありがとうございますコンビニのケーキはローソンだと割と頻繁に見かけるんですけど他のコンビニ 自分がよく行くファミマやあとセブンもあんまり見ないんですよねなのでケーキを出して祝福していただけるというのは本当に嬉しいので毎年ありがとうございますまた来年もっていうのは虫よすぎごちそうさまでした最初に食べたいちごレアチーズケーキはいちごの酸味とレアチーズの酸味2種類の異なる酸っぱさが口の中にシュワッと広がってきて美味しかったです かなりさっぱりといただきましたし手軽に持てる大きさ食べられるようなのでちょっと何か食べたいなと思った時にもいいかもしれませんで次に食べたこの濃厚卵ケーキはまるでなんか外側の生地がまるでフレンチトーストのようにじゅわっと染み込んで口の中に広がってきました ね, ねかあのフレンだけどフレンチトーストと比べるとちょっと甘さは控えめで何て言ったらいいのかな 小麦粉を入れた甘めのオムレツのようなイメージでしたかえって分かりにくいかで中のクリームはシンプルなさっぱりとした味甘さで美味しかったです卵と生クリームのあがも一直線にくるので卵が好きなのであれば食べてみてほしいですねで最後に食べたこちらの紫芋のタルトとモンブランケーはどちらもクリームの中に素材が入っていて紫芋の タルトは食べた瞬間にさつまいも紫芋の優しい甘さが口の中に広がってきました一方のモンブランは、うん、クリームなのでちょっと自分が想像するモンブランの自分はモンブランの時はどうしてもあのペーストを想像してしまってそちらの口溶けも好みなのでちょっとモンブランとは違うかなと思いましたが栗のケーキとして考えればしっかりと味が感じられて美味しかったですというわけで今回はまあ イメージとは違いますがイタリアグリのモンブランが一番美味しかったので代表としてと5点とさせていただきますはいそれでは猫の恋ダンスするのに求むけ<笑>に恋猫は恋して踊るのかご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終演